本次都画包含日文、中文、英文以及一些搞笑小剧场。如有无法接受的小朋友请按右上角的叉叉见。叉稍稍谢稍。Hi,、は、皆、い、さんこんにちは。p ストです。今日は新シーズン始まったエ e ックス久しぶりにやってみようと思います。Season、えー、1の時始まったばっかりの時レベル百までやってそれ以来全然しなかったけど最近始めます。

えー、今回はね、なんか、野良の人に声かけて、喋ってみようかなって思うんだけど、それじゃあ、早速、スタートしてみましょう。それでは、一応、トリオでね、スタートします。

いつもなバンダロールかこのラウンドはこっちのものやっぱスモークズいよなおナナさん普通にマイクが入ってるぞ今回のチャンピオンです私の姿をわかるでしょう見つけてみなさい

みんんにちはあっちいんパパパパ、タイ台ンの人ですか

日本語上手じゃないあ、うん台湾人。ん You are 日本人。そう、俺は日本人。<笑><笑><笑>日本語すごい上手じゃん。勉強してるんですか え, え, え、ちょっと勉強してた。今は勉強してないんですか

い、今あ、今 も, も勉強中あ、私も前学校から勉強した今勉強してない、ね、<笑>今勉強中<笑>勉強中<笑>勉強中<笑>

おナナイスーナイススこの子楽しそうにってんの

さにいや挨拶のおな教教えええててくくれるんんですかやって、ね、何か何簡単なのを教えてください、えっと、えっとうんうん、そうだね。そうだねそうだね

パパパパはパパパパパパパパうパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパわパパパパパパパパパパパーパパパパパパパパパパ

他に何かないですかっ、うん、っとあおすえたいおっマジかいお、マジかマジかっっこいい か, かっいいよっしゃ

えー、いいい い, いいよいいよいいねいいねいっぱい死んでるる死んでいこに移動する、ボクスっぱいデルタルスト。ココニドソー。

パプパプーおいものある<笑>いね ス, あスモーク。どこ<笑>

明日明日、ね、わかんないわかんない見えない、ね、わからない

君だけ生きてくれ。<ペー>

色落ちてますよそこに左いける頑張れああ横にいる。

二部隊です<笑><笑>

いいかよ嘘やんそれじゃあお二人ともありがとうございました。ははい今日はありがとうございます。また次もお願いしますね。お願いします。はい、よえそうだね、アメちゃん。さっき教えたの中国語、本当の意味教えて。

那你我是宋典そうだねあ、典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典典�典�典、yeah. �典�<笑>